コスモスの花のユニットを使って、秋の壁面を楽しくレイアウトしてみましょう。コスモスの花の作り方は、お花紙で作るコスモス2021をご覧ください。台紙は黄緑の画用紙の上に、緑の画用紙で作った葉っぱを貼って作ります。これに花を貼っていきます。 開いた花だけを貼っても十分綺麗ですが茎のついた開きかけの花やつぼみを加えると動きが出ますこのコスモスの花のユニットをたくさん作ります一つずつに分かれていますのであちこちに分けて飾ることができます並べ方も自由に変えられます横に並べると お花畑のようになります片側に寄せて空の部分を広く取り羊雲と組み合わせて貼ると秋らしいですねユニットをいろいろ動かしながら秋のレイアウトを楽しんでみてください。